ななかなか痩せられん年々太りやすくなったし体も硬くなってきおる腹筋やっても首や腰が痛いすクワっトやっても足が太くなるだけスランクやるけど姿勢良くならんしお腹もへこまんそういった原因はあまり使われてない筋肉が硬くなってる証拠なんです今回は体が硬い人でも開脚ができるようになり前屈が硬い人でも柔らかくない 一回で体が柔らかくなるストレッチを紹介していきます。足を軽く開きましょう。まず足で振りましょう。順序を正しく進んでいくことで体は一回でも変わってきます。まずは股関節から緩めていきましょう。ずっと座ったままやりますんでスマホは目の前に置いてもらって見ながらやってください。 リラックスしながら体を伸ばしていきましょう。OK、今度は膝をパカパカと交互に。動かします。手は後ろについてもいいです。こういう感じで。ふくらはぎももの裏を床に叩く感じです。こういう感じでね。筋肉をね緩めていきましょう。 これは実際に私がやってきてるストレッチの方法になるので必ず開脚も伸脚もできるようになりますオッケー今度はちょっと膝曲げて足を内側に倒しましょうあまり無理にねつけなくていいです 体をね横に振りながら自然と股関節がね内側向くイメージで開脚の際は股関節がね内側に倒れないと足が広がりませんから180度開脚したいよって方はねこれが必要ですケ、OK、ー今度は両足揃えて。 左倒します。手後ろについたままでいいです。もし難しい人はね、こうやってスマホ見ながら、こんな感じでもいいです。ちょっと難しくなるけど、これでも。ちょっとずつね、バージョンアップしていきますので。ストレッチ初級の方も、上級の方もね、一緒にやってみてください。 もう一度足開きましょう90度ででいいですお辞儀を2回ずつつま先上げて12反対12今度は正面122回ずついきましょう だんだんとね、開けてきますからね OK <笑>今度はもうちょっと開いてみましょう動きは一緒です2回ずつ<笑>できれば膝がね、曲がらないように膝伸ばして つま先をね、できれば上げたままです。だんだんと筋肉がね、緩んできますから。オッケー。今度はね、太ももを軽くね、叩きましょう。足の力を抜いたまま。 擦ったりすすするのは、ね、ストレッチ中にすごく必要ですなぜかというと筋肉がね引っ張られてカチって硬くなるんで硬くならないようにね痛みに鈍感にさすことが変わらずらかくするためのポイントですしっかり も, もをね叩きましょうよっしゃ OK 今度は足の裏を回しましょう ちょっと前にね、出してもらって、このまま体をね。揺らします。膝を手でね、押して、押してっていうイメージです。これで股関節をね、外に開く可動域を上げましょう。手で押しながら。揺れます。 だんだんと体がねふにゃふにゃになってきますからね OK 今度はちょっとねかかとを引き寄せて足がねこうやって浮いちゃうともいいです手で押しながら可動域をね広げましょう手で押すことによって体が倒れるようなイメージですこういうイメージ ストレッチ中に揺れるっていうことはね体のね緊張が緩みますんで揺れながらストレッチはねおすすめです OK じゃあもうワンパターン近づけてみましょうもう今度つく人はねしっかり押して揺れましょうもうペタッとつく人はね上半身だけね揺らしてもいいです 浮いちゃう人はね、さっきみたいに揺れましょう。つく人はね、もうこんな感じ、ちょっ と, ょっと手で押さえてね。だんだんと体が柔らかくなってますからね。オッケー、今度は。両方こんな感じで。 右左体をね揺れましょう手はね後ろについてもいいし足首に置いてもいいしももの上でもいいです体を左右に揺らしましょう目つむってでもいいです力を抜きましょうちょっと痛いよって人はねさすってみてください 足を、ね、90度に開きましょうつま先上げて体をこのようにね U を描く感じでアルファベットの U を描く感じで揺れます。 じゃあ今度はね割としっかりめに足を開いてみてくださいこのままね手をついて U 文字 U を描きますだいぶ青くなってますからね ですからね。オッケー。今度はもうちょっと開いて足を前に倒しましょう。これで。前かがみ。しっかりつま先前に倒しましょう。 だいぶ皆さんできてるんじゃないですかはどうですかケー<笑><笑><笑>、okay。最後は肘をついて体を前に持っていきます 肘に体重をせる感じ。ちょっとお尻浮かしてもいいです。 最後までやっ て, みたよって方はグッドボタンやコメントで教えてください。